えー、2021年、えー、秋のザ・高円寺跡踊り、ようこそお越しいただきまして、ありがとうございます、えー。2年ぶりの開催になります、えー、昨年は、えーまあ、コロナの影響があって、す、え、べ、ー、て中止になりまして、今年ようやく、えー、この感染状況が落ち着いた段階で、えー、2年ぶりに、えー公園えー、秋のザ・高円寺跡踊りが開催されることになりました。 えー、今日司会を務めさせていただきます公園児アウデル連協会会長の平野でございますどうぞよろしくお願 い, いします<笑>、えー、大丈夫ですかわかりますか、えー、今日登場いたします の, のはアスカレン、ワラクレンそして青鳥ヨモヤマ話を挟みまして 東京新納期連そして菊池連の4連が第1部に登場いたします、えー、まず最初に登場いたしますのは飛鳥連でございます、えー、結成50周年を実は昨年 迎えることになっておりまして11月に中野サンプラザホールで華々しく開催する予定でありました残念ながらコロナ禍の中止という苦しい選択を迫られましてまたいつか必ず50周年記念という春の舞台をやることと思います 明日ではご存知の通り徳島、えー、の名門御茶兵の、えー、島屋でございます御茶兵直伝の音そして踊りご覧ください、えー、秋の座高円寺踊りスタートあすかです